物のような日々も、ね、毎日やってくるんですけど、うん、その中でこう旦那さんがね一番近くにいるパートナーだと思うんですけど、うん、<笑>協力、うん、の面であ結構ねうちは、うん、産後すぐまあなんかアメリカにちょっとなんか仕事に行ったんでんあんなるほどそうまあその時はちょっと大変だったけどでも結構協力的。 アメリカの方ってね、本当、なんか一緒に育っていくって感じ、うん、向こうが仕事でも、もちろん私も仕事だし、だからじゃあ、もうイーブンって感じ。うん、あそう な, んだなんか そ, そうなんだろうなっていう想像はあったんですけど、うんまあ、実際に本当に一緒に育児に関わってくれるっていうことですてた だって親子ダンスの時とかも、うん、一緒にいらっしゃいましたよね、うん、そ, う そ, う そ, うそうベイビーダンスみたいなの一緒に受けた時も<笑>旦那さんもなんか一緒に踊ってポーズみたいな<笑><笑>そんな旦那さん何かいないですよね<笑>でも私は思ったなんか女性だけじゃなくて男性その旦那さんパートナーもやっぱね産後打ちじゃないけどそういうのがあるみたいうん でなんかまあ、もちろん仕事もこれからがもっともっと頑張っていかないっていうか分かりますよね子育てね あ, さ あ, あとさやっぱママには勝てんやんそういう部分でもやっぱなんかこうグッてなってしまうのはあるのかなって思ったパパに預けた瞬間「う<笑>えっ!ね」ってさパパもつらい、ね、俺, 俺嫌われてるのえ、丈夫そうそうそうそうそうそうそうそ もしお互いさなんかうってなってもなんかそういうことも考えてあげるといいかなと思っちゃったああ、うん、こっちばっかりじゃなくて向こうもいろんなプレッシャーを、うん、そうそうそうパパなりのプレッシャーがあるとそ う, もうね思いやりですね、うん、そしたらなんか結構もうこっちの奥さんの方が大変やんっていうイメージもなんか勝手ながらあったりしたんですけど、うんうんうんうん 旦那さんもいろいろ実はこう気使ってそういう距離感をとってたりなんかもう考えてくれてるのかもしれないですね。うんすねまあ、俺が手出して余計ストレスなんかなとかね分、うん、かんないですけどなんか気使ってくれてるのかもしれないですね。 一層五ヶ月の、こう可愛いところだったり、ちょっとここ大変だなっていうところ、聞いてもいいですか。ええー、可愛いところはもう毎日いろいろあるけれど、なんかやっぱ言葉が分かってくるから、なんかね。どっちもか日本語と英語、どっちもあるから、なんかそういう。可愛いとか、かーとか。可愛い。でもなんか、葉っぱは、葉っぱ、は葉っぱみたいな。そういう。喋り出しも、してるんだ。うん、すごい。 す<笑>ご<こ><笑>大変なところは今でもよ夜泣きっていうか寝ぼけたりしない？寝ぼけたり。寝ぼけ夜泣きみたいな。えー、っとうちは寝言を言ってるときは止まりますけどないですね。<笑><笑>な、の<笑>どなんなですか？またパって起きてなんかにゃまにやみたいな。さ、夜中とか。夜中。2時とか。これ一回目が覚めてるんですかその？いや寝ぼけてる感じがする。いるこう肌みたいな。うん。ずーっとその<笑>。 それにびっくりしたってことですか。いや、もう、もう、まあ、分かったよみたいな、いつも。あ、もう眺める。そうそうそう。ねね、で, でも、それでも、なくか、時はもう、なんか、ちょっと、左右、飲ましたりとか。ええーね。今でも、やっぱ、ある、可愛 い, い悩みですね、そしたら、全然。うん、<笑>まあ、寝たいけど、ねね、寝たいのが。絶対、睡眠が取れないのが、大変か。そうそうそう 夜泣きがやっぱひどいこう、うん、ママとかのつらさやっぱり睡眠が取れないことのしんどさっていうのが ね, ねあると思うので「うん、あそっかそれ大変だ」と思った「ダンスについてお伺いしたいんですけれども、うんえーとまあ、ダンスにねやっぱりかける時間とか働き方っていうのがなんかお一人の時のガラッとパワーだと思うんですね、うん、ただその産後1か月で結構すぐ復帰されてますけどどのようにして を預けてて今はそういう働くっていうことを、うん、ダンスができてるっていうのは実現できてるのかって聞きたいです、ね、まずクラスとかだったら夜に今持ってるからレギュラーを、はいはいはいまあ、6時とか7時8時、うん、そうなるとはパパの事務所に預けて そ, うその時間だけ。 パパ、パパだから事務所にはね、ちゃんとねもうベんと、ベッドが遊ぶ、ベッか遊ぶところがある、ベビースペースみたいな、そう、ベビースペースがあるから、結構預けやすいかな、ね、働くときに、じゃ保育園を探そうとか、なんかそういう預ける場所を見つけなきゃとかじゃなくて、もう本当に家族で協力し合って、あろうがこの仕事っていうことで、こ当できているっていうことですか。えっとね あのー、7か月目0歳7か月目から保育園に入園したそう4月そうなんですね、うんうんうん、ええー、私自身が母がバリバリ看護師で働いてる人なので、うんうん、もう0歳2か月ぐらいから保育園にいた人らしいです私、うんうん、覚えてないですけど<笑><笑>まあでもそういうのもねありますよねこう0歳から保育園でなんかすごいね私は仕事に行くけど、はいはい、そういう時間ができてちょっと心の余裕ができたのと なんか預けるってやっぱなんかちょっと自分がさホッとするっていうか<笑>そこでは仕事するんだけど別の顔も自分みたいな切り替えがうまくできるってことですかそうそんな感じだ<笑>じゃあメンタル的にはも う, <笑>もう預けるのなんか<笑> かわあなと か, なんかそんなのもなくても全然<笑>ポジティブにダンスの仕事とかしてる方がとてもメンタルがこう子供との関わりの時とかも良かったってことですそういいバランスかな<笑>もうなるべくも母親業に専念したいっていう人と、うんうんうん、でやっぱりこうダンサーの子はやっぱこうアクティブな動きたい子が多いと思うので。うんうん やっぱりこう、ね、なるべく動いた方がこう子供とまた向き合った時にこうフレッシュした気持ちで接せれるっていうのもねあると思うんですよね、うんうんうん、も私も結構一人目の時ダンスロきした人なんでんかその気持ちはすごいかります、うん 長くしゃべってきましたけども、はい、そろそろ最後の質ということで、はい、家族を持つこともいつか両立したいなって思ってる、今の、ね、若いダンサーの子たちももしかしたらいるかもしれないんですけど、はいまあ、その子たちに向けて、まあ、静香さんは今、実現されてて、まあ、こういうフィーリングだよっていうこととか、メッセージ、うん、何かねそういう子たちに向けてあればお願いいたします。えー、いいですか まずなんかいろんなタイミングだと思うので、はい、私もまさか自分がマザーになるとは思ってもなかったし<笑>そうだからあのバリバリ仕事してる人もなんかそういうタイミングが来たら天気だし、はい、それがなんか悪い方向でもないと思うのでむしろいい方向であると思うので命が生まれるってことは、うん、だからそれをなんかあの大切にしつでまだなんかそういうタイミングじゃない人はこう。うん その今自分のやってることに夢中にこう一生懸命頑張ったらいいと思 う, あ そ, うそれが今自分のやるべきことだと思うし<笑>なんか逆にさ計画しすぎたらさちょっとさ<笑>自分がしんどくなったり精神面がつらくなったりする時もあるじゃんあ計画がうまくう い, かか、ね、そういかなかった時、ねはいはいはいはい、だからなんかちょっと客観視して楽しい自分もいるしまあなんかもやっと考えてでもいいのかなみたいな感じそういうこと。 うん、でそこにピースがハマったときに、うん、あーこれだみたいなものが生まれてくると思う心のこう余裕を持ったちょっとね解釈の仕方ができるかなと思いまーすなんかね寛容な意見がこう聞けるポジになったんだな<笑><笑> 本当、ね、いつかねちょっと情勢が落ち着いたらもっとお子さんともねほんまお会したかったりするんですけどねその時はね是非一緒に子供同士で遊んだりとかできる未来の空るがいいですねね、はい<笑>今回はママトーク編ということでマザー静香さんにお越しいただきました次回もまたルツ編で、えー、喋っていただくのでよろしくお願いしますそれ<笑>では一旦バイバイ